中高生グループで、えー、姫団という団を、えー、立ち上げましたで、えー、就職組や高校生やさまざまな方がいるんですけど、えー、今日は2人しか参加してませんちょっと緊張気味なんですけど、えー、じゃあそろそろ姫団行こうか。 ちょっとあの姫だん2人、ご挨拶ねこれから足利がよさこいさんでもお世話になるしまたさまざまなイベントでもお世話になると思うので、では、ご挨拶じゃあ、みくちゃんか。こんにちは、えっと、つぼみと姫めだんをやっているみくです、えっと。よさこいは 今年で、今年の9月か10月か11月の日に8年目になるんですけど8、えっと、今で7年 で, 7 年, で7年目でやってます。お願いします。 こんにちは私も今年で七年目になりますよろしくお願いします、えー、姫団の曲なんですけど、えー、つぼみでも踊られている、えー、千葉合同団体なりばい亭さんで踊られている、えー、青森の花を踊らせていただきます それにはちょっとあの皆様、あの手の空いてる方にお手拍子、ご協力の方よろしくお願いします。では、お手の拝借。 I'm g o n o g t s e えー、またまた。またまた